使い心地最高やもん、まず。まずそこクリアは。クリアっていうのは、強くねうまくねうまくねちょっと待って。おーまいガーッはい、どうも皆様、こんにちは。グリードです。えー、ついに PC 版のヴァンガードのベータ版がね、始まりました。最初の2日間は、 まあ予約者だけで PS の方はもうオープンベータになってると思います。いやね、やっとね、視野角変えられたりとか、画質上がったりとか、普段のコントローラー使えたりとか、やっとね、自分の環境でプレイできますね。まあ毎年恒例の、まあどの武器が強いかっていうのをちょっとやっておきましょうか。まあこれを使っておけばひとまずは安心だよというか、まあ安定するよっていう武器をちょっと何個か紹介したいなと思います。まあ最初 SMG から SMG は、えー、まあ、どの武器も SMG 結構強いです。全部いいんだけど、まあ、トンプソンかな。個人的には。このトンプソン。デフォルトで弾が50発入ってるっていう<笑>、最初から拡張マガジンついてる SMG なんで、これ、かなりやっぱ弾数安定するし、キルタイムもそこそこ早いので、まあ、かなり SMG の中では上位かな。MP40 と悩むけど、僕的にはトンプソンの方が強いと思います。 で、次、アサルト。アサルトはね、大体全部強いですね。まあ、STG も安定するし、バーも安定するんだけど、僕的にすごく使いやすくて強かったのはボルクかな。一番下なんだけどね。えー、レベル30で解除されるボルクですね。えー、なんか、そうだな。これ、ワールドオーツにあった国民突撃銃なんだけど、まあ、性能もかなり似通ってて、ちょっと SMG チックなアサルトライフルだから、めちゃくちゃ、こう、近中で使いやすい武器になっております。 まあ、僕のおすすめはこの辺かな、まあ、ボルクとトンプソンかなというわけで今日の動画もぜひグッドボタンね。グッドボタン押してくれるとおすすめに出やすいんでぜひよろしくお願いします。な<笑>あルーさんじゃないですか ?BOCW とキル比べてキルップスピードはどう ?BOCW の前作モダンオーフェアと同じなんで、えー、CW よりは早いです。キルタイム。めちゃくちゃ。あ、ボルク解除されたな。ルーさんやりますか<笑> うさやりますかじゃ、ボルク、ボルク使いたいな。どれだこれか。この武器はブレー、低くあって欲しいいけるこのブレーいける遠距離食えるぞ、これだったら。さすがの距離無理ですわ。そう、国民突撃銃、あの、ワールド2の国民突撃銃や、これ。 んじゃいます突っ込みますすいやーこれはアタッチメントつけたらいいね多分めちゃくちゃ地雷仕掛けてないよな強重強主義これこれやばいぞ使い心地最高やもんまずまずそこクリアはクリアっていうのは はい。いああ、待って。あえて下にいるそこにいる。ああなあああああ、でもワンコ出た、ワンコ出た。これ、一応レベルワックスにしよう、これは。これはレベルワックスにしよう。ノーアタンぞ、これ。 ちょっと2回火炎を申し訳で燃やしに行こうぜ、あの、お芋たち。焼き芋や、焼き芋しに行こう。あー待ってイー イ, エーイ焼き芋行きまーす焼き芋行きますーすあ、やばいやばい、しゅ死ぬ死ぬ死 ぬ, 死ぬまだいるやろ焼き芋でーす。どうも。焼き芋に行きましたよ。まだいりますかいないすか 下ですかナイス焼き芋でーすあーっ<笑> こ, この AR 最強やわ現最強やな多分まあ遠距離だと STG かもしれんけどな音最高やな倒したとき気持ちいいわこれこれ若干リスポーン変わりそうだね ちょっとあーやい、グレネードあるよこれ。敵のワンコ来たリスポン変わったな。上にいるけど、行っちゃうこれマジで強えんだけどこれ。やべえこの武器やべえ<笑>ノーアターダブはこれ。ノーアター。<笑>上だな。 トルポケをきましたいやーこの距離はちょっとブレがやばいかもしれないですアシストは入りました弾がなくなってきた13発どっちがいいこれ向こうなんかな アシストですここは慎重に行こうよしよしワンコまで慎重に行こうなんか今危ない。危なにゃにゃにゃ い, にゃ い, にゃい 許さん許さんぞお前らやや遠い遠い遠い遠 い, 遠 い, 遠いこんにちはこれワンコか味方じゃねえ味方のわけでもワンコだったあ止まってくれるえどうしたえワンコってえ時間制限あんのマジでスモークだと よしよしよし。ティッィッィッィ。ティッィッィ。オーケー。あと一枚。やってくれた一枚どころじゃねえぞ、これ。なんだこれ。あっえっあ、なんか強くなっちゃっ強くなっちゃったよ、これ。強くなっちゃったよ、これ。 えスタンで死んだんだが<笑>うわーマジでヤバいってあーあーすごいいやもう寄って寄って寄って寄ってそうそうそうそうあれ<笑>なんか寄ってくれたんだけど今のも聞 こ, 聞こえてるからな普通に。 いィお芋狩りオ ー, ケー。Okay。あいじゅうかんじゅう。 やべ、みんなチリチ リ, チリ、クワクルゾーン、ーゾーン、チイスあぶね周りいるな多分 一<音楽>回なったらもう変身解けないんだ死ぬまで変身解けない痛い痛い痛い<笑>もう弱いスナイパーが弱いっていうより他の武器は強すぎるよね多分あでもまあでもそれでも結局スナイパーを強化すればバランス取れるから多分何かしら来るんじゃないかな こっちでやくんが今の。あれなんか、双子、双子っていうか。あれおかしいな。なんかおかしいな。なんかおかしいな、うん。なんかおかしい。とてもなんかおかしい。何かがおかしい。なんかおかしいな。なんかおかしいぞ。あれ、うん、なんだ、気のせいかな。真ん中取るじゃんやっぱ SMG 最強はトンプソンな気がしますわ。 全然敵いねえやんえこんなことあるまだおるよマジでこれでやっと変わった感じかな にしてんのー。できやんけんこれ。毎週結構みんな気づかないね。強くね。うまくね。うまくね。ちょっと待って。<笑>ちょうまくね。ああ。 あこの辺おったよな。ワンコについていけばいいのか。後ろ開けだ。おうおううう。チョコレ。 おいごーおー い, いよー気持ちいいあー気持ちいい<笑>気持ちようなっとる。めちゃくちゃ気持ちようなっとるて。やばいて。どこ行った消えたんだけど。なんか出てる。今出てます、いろいろ。いろいろ出てます。 いろいろ出ちゃってます。<笑>神ゲー<笑>最強 SMG はこいつですわ。 うわぁ、40キロいけっかな、これ。75点。やっと逃げ、やみ方キルしないで。あと1枚。うわぁ、うわぁ、39キロやんけぇ。プレイオブザゲーム。うぅぅぅおぅぅぅぅぅ。<笑><うー><笑>気持ちいい、これ。